今日は、綺麗な姿勢で、正しく毛がなく歩くための4つのストレッチと1つのトレーニング、一緒にやっていきましょう。はい、そしたらね、肘から手を壁につけます。で、肘の高さは肩よりもね、ほんのちょっと高いところ。で、足は腰幅。おへそ背中にぐっと引き込んで、腰反らないようにしていきますね、腰。で、そのまま手は動かさないで吐いて、体重をね、前に、つま先の方にぐーっとかけていきましょう。 この胸の前と肩が伸びているのを感じていきます。で、ふーって呼吸していきます。横から見るとこんな感じです。横から見るとね、もうこうやって体重を前に。で、長く吐いていきましょう。大体、えっ、ー、と、1回6呼吸ぐらいですね。私、こっちいきますね。6呼吸ぐらい。 両膝緩めて。この胸をね、こっちの胸ちょっとぐっと前に出す感じ。はい、ゆっくりと戻りましょう。そしたらね、手交代しますね。今度は左手、こうやって反対の向きになってもいいし。私はこういう風にしていきます。で、肩の高さよりも、ちょっと上に肘をついていきますね。 で吐いておへそ背中に引き込んで腰反らないようにしながら重心前に長く吐いて深呼吸でふーって吐きますでゆっくりです 吸いながらゆっっくりと戻っていきましょうはい、そしたらね、今度は壁、両手ついて、で、右足を前に出して、ほんと1歩ね、で、左足、このぐらいで、壁見ます。で、つま先、右の前の足のつま先持ち上げましょう。で、吐いて、左の膝を曲げながら、壁見たまま、お尻を後ろに、後ろにぐーっと引いていきます。床見ないで。 壁にて、背骨しっかり伸ばしたまま。でそうすると、この右のね、ももの外側伸びてきますね。で、呼吸していきましょうで。もしね、この膝、曲げてるのがつらい方は、ちょっとね、起き上がって、お尻をとにかく後ろに引くようにします。お尻後ろ。 しししっっかりり後ろに引ききまままょうはいゆくと戻すす反対ね左の足前に出してつま先持ち上げて壁見たままお尻後ろにぐーっと引きますで長く吐いていきましょう左のお尻をちょっと後ろに特に後ろに引っ張る感じ この左のつま先持ち上げてでももールねしっかり伸びてますかねはいゆっくりと戻しましょうそしたら今度は右手で右のね足の甲を持って で、吐いて、かかとをぐっと、かかとお尻に近づけます。かかとお尻にぐっと近づけて。で、呼吸していきましょう。長く深呼吸を6回。この時も腰反らないように、おへそね、背中にぐっと引き込んで腰丸めていきます。丸めたまま、右膝ちょっと後ろ。 離します反対いきますね。右手で壁持って、左手で足の甲を持って、まずはね、かかとをお尻に近づけて、で、おへそ背中にグッと引き込んで、腰丸めたまま、吐いて、左の膝頭、後ろに移動します。左のももの前ね、そこをしっかり伸ばしましょう。 腰反らないように、おへそね。背中に引き込んで、お腹ね、硬いまま。はい、ゆっくりと手離しましょう。そしたら今度、お尻ね、ストレッチ最後ですよ。右の足を左のももの上にこうやってかけて、足首しっかり曲げますね。で、この状態で壁見ます。で、お尻、遠くの椅子に座ってく感じ。遠くの椅子に。で、この左の 膝の真下に足首くるように膝がねつま先よりもこう前に出ないように左の足首の上に膝くるようにしてで壁見ていきます床見ない壁見てそれで呼吸していきましょうなるべく後ろ後ろの遠くの椅子に座っていく右のお尻と右のお尻の外側伸びてるのね 感じられるといいですね。はい、そしたらこれ戻ります。反対いきますね。左の足を右の腿の上に乗っけて。壁見てで吐、はいて遠くの椅子に座っていきましょう。胸もなるべく壁見て顔も壁見てで、今度この左のお尻の外側からこの股関節の外側あたり、ここしっかり伸ばします。 右の膝のすぐ下に足首が来ているようにこうね前に行かない足首の上に膝が来ているようにしていきましょうそのためにはお尻をね後ろにぐーっと引いていきますはい戻りましょうはいそれではお尻を鍛えるためにはモーニングというスクワットをやっていきます足は腰幅 足足は腰幅でで平行ですで正面見て、で膝の、ね、伸びきらないよ膝ちょっと緩ませます。緩ませた状態で、この人差し指をこの股関節のところこうやって横に置きましょうで。この状態から正面見て、おへそ、背中に引き込んで、ちょっとお腹固くしますね。でその固いまま、お尻を後ろに引いて、 上半身が床と平行になるところまで下げてみましょう。で今感じてほしいのは、この辺の伸び、お尻ともも裏がすごく伸びているのを感じるところまで下に持っていきますで。そこから、膝ちょっと緩んでますよ。膝ちょっと曲がってます。かかとでぐーっと押して、頭遠くを通るように、かかとで押して押して押して押して押し て, 押して、ゆっくりと起き上がります。はい、繰り返します。吸って前 お尻ともも裏伸びてる。もしこの時伸びが感じなかったら膝ね、ちょっと伸ばして。ちょっと伸ばして、ここ伸び感じましょう。で、かかとで押して、ゆーっくり吐いて起き上がはい、ん吸って前。お尻ともも裏伸びてる。吐いて、ゆーっくり起き上が 4、吸って前。この股関節でこの人差し指を挟みます。挟む。お尻ちょっと上。もも裏お尻伸びてる。で、かかとで押して、ゆっくりと起き上がる。5を吸って前に。で、股関節で人差し指挟んで、お尻ともも裏伸びてる。膝で調節する。かかとで押して、ゆっくりと起き上がる。 6、吸って前に行って、股関節で人差し指挟みます。もも裏ね、もも裏とお尻伸びてる。で、吐いて、ゆっくりと起き上がる。7、吸って前。お尻ともも裏伸びてますかかかとで押しますよ。かかとで押して、ゆっくりと起き上がる。 8、吸って前。膝伸びきらないように、膝ちょっと緩めていきますね。膝ちょっと緩まってます。で、これをね、調節して、もも裏とお尻伸ばす。かかとで押して、ゆっくりと起き上がる。あと2回。9、吸って前。お尻ツンと突き上げて、お尻ともも裏伸びてますか吐いて、ゆっくりと起き上がる。はい、ラスト。吸って前。 お尻ともも裏伸びてますか膝でね、調節しますよ。で、かかとで押して、で、ゆっくりと起き上がっていきましょう。はい。いかがだったでしょうかこの4つのストレッチで、上半身、下半身、ほぐして、モーニングスクワットで、お尻ともも裏しっかりと鍛えることによって、きれいな姿勢で、 正しくきれいに歩けるようになるので、ぜひやってみてください。はい、こちらのチャンネルでは、40歳、50歳の女性たち、忙しいママたちが、日常生活の中でできるエクササイズ、マッサージ、ストレッチ、あと骨盤低筋呼吸をご紹介しています。もし、お役に立ったら、いいねボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、また